ばあちゃん七回忌に間に合わなくてごめんねかなは元気だよ。 頑張るからね。 おばあちゃんが好きだった小豆餅を買いました。12時に実は七回忌の放置の予定でしたが戻ってこれませんでした。 見守っててね、ばあちゃん、じいちゃん。